こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオがプログラミングチャレンジ第6回グラフ。今回がマックスフロー問題についてお話しします。では行きましょう。はい。えっ、ー、と、マックスフローっていう問題の定義がこんな感じです。まず、えっ、ー、と、重み付きのグラフを検として、で、えっ、ー、と、その重みが 例えば、なんかそのパイプのサイズと考える。まあ、辺の重みが、辺がパイプで、辺の重みがパイプのサイズと考えると、スタートから目的頂点までに、どれぐらい水が流れる。例えば、スタートにたくさんの水を入れて、そこ、それでグラフに流して、目的頂点からどれぐらい水が流れ て, 流れてるかを計算することはマックスフローこのフローが流れてる意味ですね。 で、例えば、このグラフを考えると、soqt で、あの、2リットルが流れています。ですね。s から o が3、o から q が3で、q から t が2。で、ここから2リットルが流れてる。あとは、sprt も2リットルですね。sprt も2リットル。2、2って、ここは3。で、ここ3はどこから来るんですね。O soqrt が1を流れてる。1、1、1、1、1ですね。 ですので、ここから2を流れて流、流れて、流して、ここも2を流して、で、ここは2、1を流すと、s から t が全部で5を、5リットルが流してます。まあ、これは max スフローです。で、えっ、ー、と、まあ、max スフローの目的が、えっ、ー、と、vs の頂点から vt の頂点まで、あの、どれぐらい流れているかを計算することだと思う課題になります。 マックスフローの基本的なアグリスムがフォールド・フォーケソン法って言いま す, です、ね。フォールド・フォーケソン法のアイディアがグラフに対してレジーダルフロー、フローの残しのグラフをなんかその補助グラフを作ることです。補助グラフをなんか処理してその処理が終わったらフローの計算ができま す, です、ね。 そのレジダルグラフか何かというと、まず最初が元のグラフ字と同じものなんですが、あの辺に向きを入れます。で、えっと、両方の向きですね。例えば1から j、例えば1と j の間に3の重みがついてると、1から j を3の重みをついて、j から1 の, 3の重みもつく。まあもし、あの、そのグラフはもうなんか辺に、えっと、んていう その向きがあれば、それはそのままで作って、使って、あの、変のないところが0を入れることです。で、次は、なんかメインループに向かいます。メインループが、えっと、ま、繰り返して繰り返して、s 頂点から t 頂点に、えっと、ま、パス、えっと、経路を探す。ですね。s から t、s から t の経路を何回何回も探す。s から t、t の経路を探した後に、 まず、その経路の中に一番小さいな重み、W を、えっ、ー、と、確認する。で、その経路のすべての辺に、その W を引く。で、その逆ですね、VU にはその W を足す。それではなんかその、あと、そのレジドルフローを変更する。ですね。で、まあ、この足した えっ、ー、と、えっ、ー、と、ヒーターをなんかフローに足します。で、それが終わったらもう一度、えっと他のパス、e から s から t のパスをもう一度探す。s から t に、えっ、ー、と、訪問できない時になったら、えっ、ー、と、グラフ、えっ、ー、と、まあ、あアルゴリズムが終了になります。ちょっとまず、えっ、ー、と、見てみましょう。 まあ、VV がえっとその近似、近似行列で、そのレジドアルグラフですね。最初は、えっと、グラフの近似行列と同じです。ま、最初は全部セットして、で、これはレジドアルグラフを設定してます。ですね。で、次は、えっと、このファインドパスを繰り返しますね。P は、えっと、パスですね。S から T のパス。で、見つかったら、これをやります。見つからなければ、えっと、アオゴリスムが終了です。 で、p の中に、なんか一番低い重みを見つけます。で、その一番低い重みが、すべての p における辺から引いて、で、その逆の辺に足す。で、えっと、マックスフローに m を足します。これを繰り返すだけです。じゃ、ちょっと実際に、そのアオゴリスムの動き方を見ましょう。まあ、さっきのグラフを見ると、ですね。 じゃあ、まずパスを探して、例えば、このパスを探します。はい。で、このパスの、えー、と最短、まあ、ミニマルエッジがこの2ですね。で、この2なので、すべて2を引きます。だから、えー、と3から t が、ーとちょっと色を買おうか。まあ、ちょっとこれを消して。じゃあま、まず、あ、こう、これですね。 ここで、で、この3から t が0、2-0。で、t から3が4になります。で、1から3が1になる。3から1が、えっと、まあ、なんかその5になります。で、ここも2を引いて1になって、逆方があの5になります。で、もう一度ここ行きます。s から1、1から3。 ここは0になったので、まあ、ゼロこれは6じゃなくて0ですね。0でここ行かないから、じゃあ次は下に行って、まあ、これは1、1、4、3。この1、1、4、3を見ると、えー、の最初 の, あの一番低い重みがこの1ですので、じゃあここからすべて1を引きます。だから4から t が 3-1、2。で、t から4が 4になりますで、ここも、こっちが、えっと、3になって、で、こっちが5になります。で、ここの1が0になって、この3が、えっと、まあ、この5が6になります。この1が0になって、この5が6になります。まあ、これも0になりましたですね。じゃ次は S、ここからいきます。S2、2、1。 1,3 いけない。これは0になってるんだね。だから s2,2,4,4t。これはね、一番低いのは2なので、じゃあこの2は0になって、この2が0になって、この2も0になります。で、次は s から2が0、s から1も0、全然いけないので、一番最初の2プラス1プラス2が、flow が5になりました。ですね。 S13t これは2で S134t ここが1で S24t ここも2でこのグラフの flow フが5とわかりました大丈夫ですかじゃこれちょっと消してでえっ、ー、とフォールド・フォーケソンがまあ さっき見て、まあ、わかったと思ったんですけど、フォールト、あと、通常のフォールト・フォーケソンが、あの、パスを探すときに、経路を探すときに、どのアオゴリスムでもいいんです。ですね。適当に経路を探しました。ただし、えっ、ー、と、適当に経路を探すと、あの、問題が発生することがあります。例えば、このグラフを見てください。s から a が100、a から t が100、s から b が100、b から t が100。これだけ一般で見ると、 まあ、このフローが200ですよね。ここで200流して、ここ200流す。だけど、あの、パスを下手に探すと、100, 1 0 1、100。で、ここは 99,99 99。で、次はここ、1 0 1、100。で、ここも 99,99 99。で、次は 100, 1 0 1、100。で、この位置がなんか、えっと、あのリジードルグラフに、 えっと、上になったり、下になったり、上になったり、下になったりになると、これはずっとこうして、なんかこのループが、えっと、200回ぐらい。すごい時間のもたらいになる。逆に2回でわる、わるべきですね。ここでいい回で、ここでいい回で。ですので、えっと、ある程度賢く、あの、そのパースを探したい。それをするために、えっと、その、 フォード・フォークソンのもう少し効率的のいい実装はエディモンド・カープ法です。エディモンド・カープ法とフォード・フォークソンは基本的にアイディアなんですが、エディモンド・カープ法があの BFS であと探してます。ですね。なんか幅より探索でパスを探して、必ず、えー、と変異の数が少ないパスを、えー、と調べます。ですね。だからここは、まあ、BFS で、まあ、このブーリアンということは重みをと考えてないの BFS だけという意味です。で、この、これを探した後に、あと、まあ、さ、まあ、残りはフォードフォークソンと同じです。あの、そのパスの中で、えっと、最初の重みを見つけて、ミニムウェイト。で、そのミニムウェイトが、あの、まあ、フローに追加して、で、えっと、レジドアルグラフから引いたり足したりする。 ことです大丈夫ですかだから、まあ、あとマックスフローがエディモンドカープとかで実装してみましょう。このコードがあと学ばに載ってますので、ぜひ見てみてください。じゃあ次は実際にフローの課題を説明します。2つ、あと3つの例を挙げます。1つはこのソフトアロケーション問題。このソフトアロケーション問題を見てみましょう。 In a laboratory, なんかこれは研究室では26のプログラムがあって、そして10台のパソコンがあります。ですね。26のプログラムに対して10台のパソコンがあります。それぞれのパソコンがこの26プログラムのサブセットを実行することができます。で、それぞれのパソコンが1日1つのプログラムでしか実行できない。で、1日ユーザー、研究室のユーザーからこのプログラムを実行したい。 っていう依頼がきま す, です、ね、例えば、2つのユーザーがプログラム A を実行したくて、1つのユーザーがプログラム B を実行したいですね。A、A と B。この情報を持っていて、この研究室がこの依頼を満たせるかどうかをチェックしてください。ですね。これは、なんかフローと関係なくないって考えますけど、まあ実はこれはまるでフローの問題です。なぜかわかるかというと、 このマッチングがあるからですね。なんかその、ユーザーとプログラムとコンピュータをマッチングすることなので、なんか A のセットと B のセットをマッチングしたいときだと、まあよくフローでそのマッチングが分かることができます。まあちょっとグラフはどんな感じになるかというと、グラフの作り方は面白いですね。あのまあこのマッチング問題がフローでよくえっと解くことができます。どうやってえっと解くかというと、 まずは、そのソースの頂点 S を作ります。ソース、なんかソースの頂点がプログラムにつながります。なんか1から26までのプログラムを全てソースの頂点につなぎます。で、そのソースの頂点の重みがユーザー、このプログラムを使いたいユーザー。例えばさっきは2つの、2人が A を使いたくて、1人が B を使いたかったですね。だから S から A が重み2。 S から B は重み1にします。で、次は、あとそれぞれのプログラムとそのプログラムを軸できるコンピュータをあの変容を引きます。ですね。で、コンピュータがプログラムを1つしか、えー、と走らないので、その重みが1。最後は、あとそれぞれのコンピュータにシンク、まあ、目的頂点 t につなぎます。 で、えっ、ー、と、その重みも1になります。プログラム、とコンピュータが1プログラムしか走らないです。で、こうすると、s から t のフローが、あの、すべての依頼が、すっとどこかのコンピュータに通して目的に行けるのか。ですね。マッチングがソースを作って、目的を作って、で、その間にマッチングすることができます。実際にこれを見てみましょう。ここが、なんか、 プ ロ, グラムユーザープログラム A がユーザー4人が依頼してる。で、これを実行できるコンピュータが0、1、2、3、4。プログラム Q がユーザー1人が依頼してる。これを実行できるのはコンピュータ5。まあ、これはね、A がユーザーが4人が依頼してる。で、えっと、自己できるプログラムが0、1、2、3、4。で、プログラム Q が1人。で、プログラム P も4人が依頼してます。 で、えっ、ー、と、マッチングするのが、5、6、7、8、9。5、6、7、8、9。ですね。この、こういうふうなグラフを作ると、s から t のフローが、このフローを計算して、このフローが9であれば、すべてのユーザー の, みの依頼を満たした、えっ、ー、と、満たしたことができたという意味です。もう一つ見てみましょう。 a なんか、プログラム A が3人が依頼している。0、1、2、3。プログラム B も3人に依頼している。1、2、3、4が、コンピュータが実行できます。で、これを見ると、これはね、満たす、なんか満たさないんですよね。なんか、完全、完了することができない。例えば、A が0、1にしても、B がね、と1が足りない。2つのコンピュータしか残らない。ですね。で、このレフフローでわかります。この このグラフのフローが6ではなく3、えっと5ですので、このフローが、あと、依頼の数に、えっと、まあ、足りないっていうことです。じゃあ、もう一つのよくある問題を見てみましょう。これはサボテージです。このネットワーク V ですね。これは通信ネットワークで、で、通信ネットワークが、えっと、どれぐらい、あの、変を切って、あの、この通信ネットワークが、えっと、 まあ、ディスコネクテドになるかですね。s と t がつながらなくなる。これはね、なんかミニムカットっていう問題で、このミニムカットもマックスフローで解くことができます。ですね。アイディアとしては、マックスフローを計算して、で、レジドアルグラフを見る。このレジドアルグラフのあと重みがゼロの辺が、あとそのミニムカットセットに入ってます。ですね。で、あの、vs から まあ、BFS して、最初の頂点から BFS して、なんかその V につないでるあと頂点を分かります。まあ V も同じですね。ま あ, あのつまりあのミニマルカットがリジダルグラフからを計算することができます。まああのネットワークフローのグラフを作るときにこれは結構難しいなのであ多分 今週の一番チャレンジングになることですね。だからいくつかのヒントをあげたいと思います。まず、例えばあの、複数のソースがあるときに、そのスーパーソースを作ることがいいかもしれないですね。スーパーソースがすべてのソースにつながる頂点 S、SS ですね。まあ、Vertex も同じ。目的、なんか目的頂点がたくさんあるときに、その目的頂点をすべてをスーパーシンク。 につながるといいんですね。あと、例えば重みが変位ではなく、頂点にあるときだと、まあ、前のフルタンクのように、その頂点をいくつかに分けることができます。ですね。で、その、なんかその分けた頂点の間に、その重みを持てる変位をつなぎます。でも、こうすると、なんか、と変位 の, のサイズと、V、と頂点のサイズが増えますので、気をつけてください。 では、えっと、これは最後の問題です。この問題が、まあ、あの、このビデオで、まず、あと、まず見てみましょう。A と B が、えっと、えっと、数整数で、この整数がプライムペア、ペアっていうのが、A プラス B がプライムであれば、A と B はプライムペアですね。で、あの、まあ、N のセットがあって、それは、あの、 すべての、そのセットすべてで A と B がプライムペアでできますか例えば、N が1、4、7、10、11、12ですと、1と4をペアして、7と10をペアして、11と12をペアする。これ、なんかグラフ問題ですかって考えられるんですけど、キ器はね、ここですね、ペアですね、ペア。これはマッチングっていう考え方で、A と B をマッチングしているので、この N が A と B をマッチングしたい。マッチング問題なので、flow 問題になります。まあ、もう一度言うんですけどあの、A のセットと B のセットをマッチングしたいときに、まあ、これが flow で解けるんじゃないかと考えられるんですね。で、あの、どうやって考えると、まあ、あの、偶数プラス偶数が偶数で、で、奇数プラス奇数が偶数です。偶数はプライムにならないので、必ずプライムペアが、 偶数プラス奇数。で、偶数プラス奇数と考えると、じゃあ、偶 数, 偶数と奇数がペアマッチングしているって考えられます。だから、まあ、このコンピュータとプログラムと同様に、奇数が片方で、偶数が片方でこれをつなぎますので、これはフローになります。ですね。これでぜひ、あの、グラフはどうなるか考えてみてください。はい、えっ、ー、と、 これはこのビデオの終わりとなります。皆さんご清聴ありがとうございました。